最っ す, <笑>お願いします今日 は, 今日はカゴカゴじゃないかぞっていうのかかぞカースケト滑りましょう。 Yeah. <laughs> Shut up.